絶景で神コスパ海と桜が見えるキャンプ場四本堂公園キャンプ場のご紹介です今回は海と桜が見える、えー、かなりコスパがいい、えー、長崎県西海市のですね四本堂公園キャンプ場をご紹介したいと思います四本堂公園キャンプ場は長崎県西海市にある 資本堂公園というですね公園の中にあるキャンプ場です大村湾の海が見えて綺麗ですねただ夏はですねここでは海水浴はできませんのでご注意くださいしかもですね春はですね桜が満開なんですうん綺麗というわけで海をバックに桜がとれるインスタ映えする キャンプ場なんです、ね、はいしかもですね紙コスパで、えー、一泊、えー、宿泊デイキャンプ同一料金なんですがオートキャンプ場3140円、えー、一般キャンプ場1040円と格安なんですね、えー、移動時間はですね福岡から、えー、高速を使って約2時間ぐらいです 到着前にローカルスーパーに寄ることを考えると2時間半見ておくといいですね。ローカルスーパーのすすめ。東電のキャンプの場合はですね、えー、地元のローカルスーパーに旬のもの、地のものが置いてあることが多いので、キャンプ前にローカルスーパーに行くことをおすすめします。 う、は、ち、いえー、はですね、あの再開しに入ってすぐのトト、えー、市場に行こうと思ったんですが車の量がですね、ちょっと多くてちょっと挫折しましたというわけで、えー、とエレンナ再開店に向かいました四、はい、本堂公園キャンプ場に到着です、はいえー、とキャンプ場の受付は、えー、と入ってすぐのですね、建物が管理棟になります こちらに車を停めてですね、えー、受付を済ませましょう。キャンプ場に着きましたら、テントの設営です、えー。テント設営時間ですね、だいたい30分から1時間ぐらいでしょうか。我々はですね、えー、と冬以外はこのクラシックなですね、コットンテントを愛用しています。 ボールの数が少なくてですね、えー、日本のバーのみを立ち上げて設営するっていうスプリングバー方式っていうテントになりますコットンテントなので重量がですね3 5キロ弱と重いんですがやっぱりテント設営がですね早いテントってすごく便利ですランチは映画再開店で買ったお刺身で海鮮丼です サーモンが人気なんですけど長崎はですねやっぱりハマチがうまいんです、まあ、誰も聞いてなかったんですけどねスーパーで買ったものでサクッとランチを終わらせると楽ですね全体マップを見るとふ、えー、れあい広場と駐車場この間に遊具があるんですねこれは楽しい れ合い広場からですね、御茶の水っていうところに降りると、海が荒れてないときはです、ね、海沿い散歩が楽しめます。ちなみに、えー、とキャンプ場の下、ね、側の一般サイトの方からも、この海沿い散歩の道、行けるようになってます。全体のアプリもです、ね、ちょっと記載があるんですけど、えー、展望広場にはですね、なんとあのドラクエにも登場しそうな感じの塔があるんですね。 公園側からもキャンプ場の方からもアクセスできるので行った方がいいですねしかも桜も綺麗基本道公園キャンプ場はですね露、えー、付きのサイトと露付きじゃないサイトがあります露付きサイトだとこの囲まれた路の中だとですね なんと地下帯が楽しめるんですね。なな今回は野付サイトが予約できたので、炉の中にですね。転がっている石を組み上げてかまどを組んでみました。石がグラグラしないように極力水平にかまどを組んでいきましょう。 カレーの出来上がり夜はですねちょっとかまど調理で、えー、晩ご飯をいただきましたまとめです、えー、春の時期はですね、えー、海も見えて桜も見えて、えー、お花見キャンプには最高ですタイミングが合えば対岸から ハウスステンボスの花火が見えます端っこのサイトはですねちょっとあの木々が茂ってて眺めがあんまりよろしくないのでちょっと注意です夜中のちょっとグルキャンのですね、えー、と騒ぎ声がちょっとうるさかったのがちょっと残念でしたロツキサイトにもかかわらずですね結構あの芝生を焦がしてる跡なんかが見られたのもちょっと残念ですね 海も桜もあるんでですね、春夏はですね、すごくいいキャンプ場だと思います。特にね、あお花見シーズン、最後です。海も見えて、桜も見えて、しかも紙コスパっていうですね、えー、長崎県西海市の四本堂公園キャンプ場、えー、非常におすすめです、えー。こちらの紹介動画、参考になりましたらチャンネル登録お願いします。